<笑><笑>どうして でかい、はみ出てます。はみ出てます。入れ物小さすぎた。<笑>でん。でんでん。お母様食べれますね。あの、金華鯖寿司でございます。いただきます。いただきます。そばの香りがすごい。ちょっと混ぜなあかんのじゃ。うん。 だって十割そばのこういうな、一応。うん、ますあ、短いわ、さすがう。めっちゃ短い。うん。うん。めっちゃでも。めっちゃ蕎麦の香りする。ソーロと茹でてんだよ。うん。い切れんね、十割は。切れん ね, んれんねん、ほんで、縁を切るから、悪縁を。<笑>うん、うまあ。美味しい美味しい、うん、めっちゃ蕎麦の香りするな。うん。 うん、おいしいな結今私は何やったやろうなって考えててこの間うんで、ね、んか愛ャパートを歌うのは今年やなと思って、うん、結局1万人いかんかったけど来年また目標立ててたで、ね、10万人やろそう どちらもちろん負けてられへんのはちゃうか<笑>あほんでいろいろあったなトモさんやっぱり節目やからな、うん、一番ヘルニアやな、うん、後半なえらい目におったな前ここ来た時ヘルニアでそうやめっちゃ痛かっ た, かった時や 来年は。こちらも。10万人目指す。うん、目指してるけどな。<笑>目指すのは自由です。え<笑>え。サバ飛んできた、うん。どの口が言うてん。まあ。ま、ね、あ。さあ、今年はさ。まあ、アイジャパンに太田イコールっていうかさ。 ゴールデンウィーク九州回ったんや、うん、それが楽しかったな、うん、でそれの行き品にアイジじゃかの話してて、うん、そうそう帰ってきて<笑>来てくれて来てくれて<笑> T シャツもらって、うん、買ってうぞ、ん。うん 来年からヤン君はオーストラリア行くってとかね。二、うんうん、拠点で頑張るみたいな。<笑><笑>しばらく動画も上がらんみたいやから寂しい。この代わりうちが。つからあがんの。違う。その代わりうちが頑張りやうともさんは、うん ね、あ、ありがとうございます、はい。お湯が出るのが助かります。最高この間、私。<笑>めっちゃこぼえたから。全然食うじゃない。なんとコーヒー飲み放送。え、ここ、コーヒー、さっきも。コーヒー飲んでくださいねって言われた。<笑> というサービスがあります。え、なんて。折れた。た折れた。何が。ほら。あ、うわあ。<笑>どこ行った。いや、ほんまや。パキン。なんか今大きな声出したなと思う。<笑>やば。こんなん折れるねんな。なんで。硬すぎた薪が。あ、そんなことがあるの。 細かいな。もにしなあかんねんな、こういうの。まだいけるもん<笑>器用やな。<笑>すごい。振り返ったら、もう立てた、ン<笑>なんてん。ほんま、ほんま。ほんまや。<笑>すごい。めっちゃい早い。めっちゃ早い。プロちゃん。だって、ほんまやで、さっきなんか。 こんな状態じゃない。今そのナイフの話してたら。やばいな。カメラワーク。すごいな。あいやあ。ああ、ちかばってくらはった。すごい。つ、うん、いたっていう。ついたんですか、あのね。もち米からね。<笑>でしょうね。<笑>すごい。<笑> 何、ね、な, ならつきたかったなホンマやん、ね、幼稚園の時やったことあるぐらいだな<笑>へーうちら小学校の時もち米育ってて田植えして、うん、で秋なた収穫して、うん、で年末にそのお餅でもちつき大会したの小学校にうんすごっ焼いてく<笑>お腹いっぱいな <笑><笑>腹持一块儿呢嗯哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟 you <笑><笑>うんよかった。 さあこんなふうにさキャンプしながらっていうかのんびりっていいよな心を休めるというかな頭を休めるというかな今日インタビューいろんな人にしてさほんまなんかみん な, なんか「キャンプ何でするんですか?」って言って「キャンプって何ですか?」って聞いた時に「癒し」とか言ってたけど、うんうん、ああわかるなと思って別に何もせえへんでいいっていうか うん、アウトドアやのにもうテントから出たくないって言ってる人 も, ったもん<笑>そうや、ね、好きなことを一人でただひたすらしてるってい う, そのもう究極のわがままというかなるほどそんな感じなんですねそれが許される空間というか一人でいろいろボーっとして考えるっていうか、うん、それは家の方がすぐいろんなもの手に届くし不便なことないけどさ、うん、いつもなんかこう 決まった環境の中やろ。暑けりば涼しくするし、うん、寒けりゃ暖かい環境の中で、うん、あかいもん食べて暖かいもん飲んでるやろこれでコーヒーでも飲んでたら可愛いけど<笑><笑>あったまんねんでもこれがめっちゃ芯から温まる。 でも準備してない、うん、うん足踏ん だ, 何んだうん、それはないえどういうこと 苦い<笑>でも何 か, か, か,、うん、かいつか会いたいわ。 から食べて<笑>食べ て, て。てみてどんな感じ、うん、手前の方はちょっと弱いただきます。 て く, くってやくって。<笑><笑> うちゃんいつやった昨日おとついおうだ、ん、な年末。 美しいバージョンの愛ちゃ ん,、うんうん。いつも可愛いバージョンやけど。おめかしバージョン。うん、<笑>あ、かっか。か<笑>っか。当たりわる。うん、こういうできてそうなやつ選び。うまいよ、言ってた。うん。ガリガリ。<笑>うん、ガリガリ。うまい。<笑>だってカリって言ったよ、今。 あウサギどうしやかん入ってるかな。ああ。あっ。買った。あかん。three。two。one。おめでとう。レオもよく起きてましたね。 おめでとう。 今日は零度まあ何度んど、まあ、もうんど度やな、さっきん度やっんもんなこの中でいやいや、こどんどんどんどんどんどんどんどいどんどんどんどんど やってやるのかおかかして、うん、をし入れま す, れ<咳> す, れますおはようございます明けしおはようございますすすすうごごいいいいめっちゃ美味しそに、ね、<笑><笑><咳>いいですかうち何も <タッ> す, みません<笑>すいませんありがとうございます。なのチチョあチョココレレーートト<笑><笑>てももいいなありがとうございまま<笑>ますす<笑><笑>すすすどどうううううででかか食べけけんや、あありりががととごござざ <笑>めっちゃうれしい。<笑>いただきます。う, ん、うわふわうま。うん。えー、うま。うわふわ。美、う、味、ん、しい。美味しいね。シュウちゃ ん,、うん。うんうんうん。 うん、うまっうんコーヒー入れって待ってたみたいな<笑>うまよこうそこでコーヒ ー, はぁ ー, はぁーああ、うん、おいしい<笑>ちょうどいいねっ すこし。と何し、ねうん、でこれるの、うん少し どういうこと チーズいっぱいでおかまわり。あ、卵や。いいこってます。うん。 なんかあの、料理研究家のな、うんあの、リュウジさんとおねんけど、その人がめっちゃ美味しい、餅の食べ方をやってたから。混ぜる ん,、うん。あれ、おだし入れたな、うん。飲んでます。 うん、うん、うまいチーズがうまい。えー、おいチーズしてもいいって言ってたよ。うんうんうん。どう？うん、おいしい。なんかなんやろ。食べたことないな。<笑> ううん<咳>新しいい年にした い, ですか、うん<咳> い, い<笑> んあどんなか視聴者さんと共に。 <笑>ずっと最初から登録してくれてる人とかもめっちゃ大笑いできるたくさん増えますように<笑>なんか嫌な予感<笑><笑>